もともとあ の, あの日本のね文化の中で生きがいってすごく小さな喜びから始まってると思うんですよ。ビジネスでも例えば僕あの以前トヨタの工場に伺った時にトヨタの技術者たちは中学卒業の方も大学院高士戸を取った方も平等に提案書を書いて報酬をもらって喜んでる満足してるってその文化を見た時に、うん、ちょっと待てよと。なんか今グローーバル化でイノベーションを起起こして起業して、うん、起業して業 でもう巨額の富を得るっていうことばっかりがスターとなってるけど全員がそれできるわけじゃないですかね。そんな中であのすごくリアルなあの人生観として小さな喜びから始める生きがいというのが非常に重要なんじゃないかなと思ったんですよねで。で実際ねそのあの仕事をしている中でもちろん大成功を収めてあの資産を築くことっていうのはあったらいいですよね。だけど そうじゃない場合もあるし、そうじゃない場合も、自分の仕事に誇りを持って喜んで毎日働くために成功しないと満足を得られないような仮説は僕は十分じゃないと思うんですよ、うん、そうじゃなくて、たとえ成功しなくても、あんまり人に認められなくても自分が働くことに誇りと喜びを見出せるような概念 それが僕は日本の本来のの来生きななんだなと思いますそれを日本人が今グローバル化の中でやっぱり成功しなくちゃねとか起業して会社を大きくしなくちゃねっていうちょっと脅迫関連にととらわれているところあるんじゃなないかなとこれら の, あのことはボーナスなんですねあの起業して成功するとかスターになるとか。ボーナスがなくてもベーシックな喜びとして生きがいというのを実は我々ずっと手にしてきたしそれは日本の文化とか伝統社会のあり方を見ると。 いいっっるととここ実はあるんじゃないかっていうこと、うん、僕の場合だったってば朝起きてコーヒーを飲んでチョコレート食べてそしてあのまずネットで AI 関係とか時事関係のニュース日本語英語関係なくチェックするんですけどそれも生きがいですよね、うん、それからブログ書きますよねあの人生相談やってるんでそれの回答書くこれも生きがいですよねでその後いよいよその日最も重要な仕事を朝のうちにやっちゃうんですけど それは論文書きだったり、原稿を書いたりとか、論文を読んだりとか、そういうことなんですけど、それも生きがいですよね。で、僕はもう出て、電車の中でずっと、例えば、あの、スマホで。電子書籍で、英語の本が多いですけど、読んでる、これも生きがいですよね。その時にいろんな人の観察するのも生きがいですよね。ああ、最近はこういうのが流行ってんだなとか食事するのも生きがいですよね。人に会うのも生きがいですよね。僕は、あの、おそらく。 一日を百ぐらいの小さな生きがいでつなげてるんじゃないかなって気がしますけど。そうすると一日が持続可能で、ずっと同じものになっていくるんですよね。生きがいは意識と無意識の対話から生まれるものだと思います。ですからまあ、例えば僕の場合は。脳から意識がどう生まれるかという。謎を解くというのが、まあ、ライフワークで、これだけはもうずっと。旗としてあげてて、一方で無意識の喜びというのはたくさんあって。 例えば僕はあのお昼今日牛丼屋に行きましたけど牛丼屋に行ってあの波に卵を入れて食べるとすごくおいしいなってこれも生きがいですし生きがいっていうのはそのスペクトラムでありポルトフォリオでありでその何て言うんですかね小さなたくさんあるものは無意識の方であるわけですよこれまあマルティチュードというんでしょうか一方その、これが私の目標ですっていう大きく掲げてるものは意識の方にあるわけですねでその 大きな目標から小さな多数ある目標まで全てがスペクトラムとしてあのバランスよく揃ってないとやっぱり人間ってやっぱり持続可能な働き方ってできないと思うんでそういう意味においてはその意識と無意識の間にうまく対話をするというのが生きがいの重要な働きなのかなと思いますね。